ていうか今自分のポイント見たらヤクザだった、うんうん、<笑>なんかさあでも待って視聴者が一人だよコム、はい、ちゃんかなぁ<笑>おしますはいお、お、お、お、おさん、お、お、おはいまブラテンの配信とかもうコム見てなくてたまによろしく見るぐらい ああ、よろしくお願、ね、いします。わかる<笑>どうも、コしコですって。いつか、バトルマスターになってやる。み<笑>んなに、ね、ただ、このままに、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、 ケロ、カンバー諦めてたら手作りすればいいや。あ<笑>、そ手作りしてもうそっちの作っちゃおうって。うん。<笑>なんかさ、あのなんかキュルルンやられた気がしたのに。<笑>あ、骨が出してたのに、まさか。え<笑><笑>、<笑>ウィン。 やるかわいい<笑>かわいいかわいいあなんかパフンパフンされたパフンパフンパフンパフンなどのオピーチフラワーこれ<笑>がお ち, ちゃおというものか私はよみがえったぞ<笑>踊ればよかったの<笑> 出 し, しゃばっちゃうんだよ。もう出しゃばっちゃうんだよ。もう出しゃばりなんだから。もう、もう。そ<笑>ういうとこだぞ。インパルス口込みに行きまして。一緒に行くわ。はい、ないな、行かない、やっぱり。でも遊び人がいんだよ、私は。私は。私は。 サムも殺したい、ついでにああえー、じゃあこれがエサになっちゃうけん。その間に殺したもれ。よし、よし、よしやった<笑>やったこれは優勝ってやつだねそうだね私さ、美顔器でさ、顔やるときにローションなってペペローションでやったの<笑><笑>そしたらさ<笑> なんか取るの大変だった<笑>愛用のペペローションを使った。<笑><笑>愛用言うな。<笑>私も35歳から40歳ぐらいで死にたいと思ってるから。<笑>でもね、なかなか死ね、今のとこ死ねてない。<笑><笑><笑><笑>どんちもストライクです<笑>ダブルさえ でも私なんかさ、うん、自分からあんま誘わないからさ、うん、あんまっていうかほぼ誘わないから、誘われるのが嬉しい。あの、待つタイプの。かわいい。そう、私もね、気が弱いからね。誘われるの待ってるんだけど、誰にも誘われないの。えへへ。インするとフレンドが減ってるの。<笑><笑>リンゴちゃんいけるようなと言って。なんかリンゴちゃんってほら、岡間の芸能人おったやん。<笑>わかる。 私は何も知らないです。何な知らないです。何も知らないです。何も知らないです。何も知らたいです。何も知らたいです。何も知らないです。何も知らないです。はも知らないです。なもかいないです。 私はアイドルなんで。ラスト一戦でーす。本気出してください。えー、本気出してください。そろそろ本気出そう。ちょっと足でプレイしてた。<笑>そろそろ。蘇るよ。蘇るよ。あきこあこさん、ありがとうございました。ありがとう。またね。ね、ま、なんか、そんで。どっか編集してもいいですか。 うん、どっか切り抜けそうなんとかまた編集してもいい？全然 OK だよ。あの、うん、オファーは事務所を通してください。あ、わかりました。<笑><笑>バイバーイ。バイバーイ。ああ、さようなら。<笑>また遊んでね。さようなら。元気。